アイドリングストップ車らしい短いプランキングで指導したのは BMW の 118IM スポーツ後ろから撮ってるのは絶対リアの方がかっこよくて美しいと思うからですスタイリッシュでかっこいいホイールですねフロントフェイスはヘッドライトが外に釣り上がりすぎというか数を売りたいデザイン感がちょっと残念かも鼻の穴でカスケ4シリーズとどっちもどっちって感じだな隣の耳は直後に乗ります車内の質感はむちゃくちゃいいです うっとりするような美しさがあって、何よりステアリングが、もちもちしっとりしてて気持ちいい。まあ、た前オーナーの忘れ物があるぜ。デザインは美しいんだけど、素材はプラスチックで、ちょっとコストダウンしてる感はあるかな。外から見てわかるようなことは、うだうだ紹介しないのが私のスタイル。早速走り出しましょう。走り出してすぐ思ったのですが、前後にガッタンガッタンしますね。お前は2ペダル MT のスポーツカーか。あと コンパクトカーの車格として売られて、世間からもそう認知されてる割には、なんか運転しづらいっすね。こういうところも、周囲が見づらいというか、資格が多いというか、窮屈というか、うーん、トヨタやダイハツを筆頭とした、使い勝手のいい国産コンパクトカーと比べると、普通に乗りづらいです。え、ここ曲がれる 感覚的には R35 並みに見えないんだけど前後長 4355mm 5.4m 横幅 1800mm 最小旋回半径はなんか狭いところが窮屈だと思ったらコンパクトカーと呼べるか怪しいレベルの横幅でしたかここの左折も異常に苦しいんだよね1シリーズとしてイメージされるサイズ感より物理的にでかいせいなんだろうなディーゼルターボのトルクでガンガンに登っていく一方ギアチェンジでも発進でも 前後にギクシャクしすぎてドン引き。b m w さん、トヨタのハイブリッドって知ってる軽自動車の c v t って知ってるウインカー左。 そろそろ慣れてきましたわ。すらないとは思うけど、こういう段差は慎重になっちゃうよ。b b 4歳だけで、大して役に立たないソナーだけで、アラウンドビューモニターの装備はなし。何せ物理的にでかいから、新車価格が500万円、近い割に不親切かな、オプションだとも思えないし、要するに、イメージよりはでかいということです。なんか明るいなと思ったら、ルームランプが付けっぱなしだったよ。とても上品に車内を照らしてくれる一方、紅葉が弱くて普通に見づらいです。 日本車みたいに真っ白 LED でバット照らしてくれよ。手の届く価格帯で、BMW の世界観をしっかり演出してくる一方で、日本車のような親切な車作り、という感じはないですね。ブランドものが好きなら、この車内と BMW ロゴに喜んで浮かれて、気持ちよく過ごすことができる車内空間と思う。事実、メルセデスと同じくというかここ狭いな。乗る前はコンパクトカーだと思ってたけど、撤回していいっすか さてフラッグシップモデルと同等と言えるほどの先進的なアイドライブ的なシステムと内装デザインを持っているここで私ギアチェンジがギクシャクしすぎでモードを変えたら改善しないか試すステアフィールはクイックですがなんかダイレクト感に欠けるような軽くて回しやすいのはいいと思います以前乗った b m w スープラが本当に良かったので期待していたのですが どう考えても低速はこっちの方が良さそうなのに、うーん、微妙だな、ベンツの B クラスもそうだったけど、なんかこう、見た目だけというか、内装が実際に高級なのは事実なんだが、国産車より200万円以上は本体が高い割に、この車内空間を作るのに、200万円もかかるのかもちろん シ, ャシーや各部の素材選び、組み付けの緻密さなど、根本からコストのかけ方が違うのは事実だけど、値段の割によくはないぞ、ステアリングのもっちりしっとり感や、乗り込む直線、 のルームライトで照らされた車内この2点は本当に素晴らしい。感動した。でもなんというか、乗ってるうちにいいじゃんこれと、なるのかね。写シ真シがミニと共用というのも、気にする人は気にしそうだよな。BMW 買うような人だから、見栄を張りたいだろうし。ミニは見た目コンパクトなのに剛性がチがちで、普通に悪くないと思うけどね。そうそう、ドアを開けた時の剛性感から、やっぱり BMW は違うんですよ。皆さんも機会があったら試してみてください。 前のボルボ、ダラダラ行くよなぁ。大通りが何キロで流れてると思ってるんだ。危険運転だぞ待てよーい、完全無糖化の車来たぞ尾島切れた CRV、絶対おじいちゃんやん。 走行車線に戻らなさそう。左を引くとパッシングね、無駄だと思うけど、ちなみに深夜の名古屋というだけあって、やっぱろくでもないですね。撮影以外で、週に5回はラーメン食ってそうな、天下スカービーみたいな脂肪ボールフェイスが、信号無視してるのを見ました。あ、そうだ、どこをどう探しても、ETC がついてなかったんですよね。都心環状に乗る予定だったんですが、めんどくさいのでここら辺をぐるぐるします。 ナビ周りを触ってみるのですが、うーん、よくわからないですね。操作系統も使いづらいし、輸入車あるあるの、元が外国語だったのを、強引に翻訳した感もダサいよ。スープラの方の開発は、基本的にトヨタ主導で行われたらしい。だから、 特にステアフィールにおいて、もしかしたら、私にも両者の違いを感じ取れるかもしれない。そう思っての市場だったんだけど、1シリーズなのが悪いのか、ミニ シ, ャシーと関係があるのか、今のところ評価はよろしくないです。ベンツもそうだけど、地図が絶望的に見づらい。今どこにいるのか、私でもわからなくなったぞ。 さて、車線数が多くて、バンバン流れる大通りに入ります。名古屋の都心部って、直線の交差でしかないんだよね。だから確かめられることは限られてるんだけど、異常に車がふらつこうとするというか、フロントがトーアウトになってるクイックな割に軽いステアリングと合わさって、旋回性重視のセッティングだなと感じます。ブレーキは初期制動が滑らかで、カクンとしないのがいいですね。 でもドイツ車らしく聞いてくれるカメラの取り付け位置が悪く映像がかなり上下に揺れていますが乗り心地はいいですハザードの横の丸なんだろうと思ったら運転アシストの設定なのですね ハンドルをちょっと揺さぶっただけで勝手に修正打を入れられて邪魔だったのですが簡単に切ることができましたこれ b m w らしいポイントだよなグローバルスタンダードな安全装備をつける一方でワンタッチで切れるようになってるベンツと BMW ってスポーティーなイメージゆえ b m w の方が乗り心地硬そうだけど真逆なんですねこっちはしっとりしているというか滑らかに動いて揺れを吸収してくれるしブレーキも効きすぎないベンツなんか異常に足が硬いしブレーキは踏み始め 初めかから、ら波のスポーツパッド以上にゴリゴリリだったからな踏み込んでみたけどザ・直4ディーゼルって感じで官能性があったり特別に速かったりはしないですね官能性を求めるならやっぱ直6しかないよなフロントが重くなることによる重量バランスや解凍性の悪化とか 感じ取れるとは思えないし、選べるのなら、金出して絶対極力選んだ方がいい。あと、ドイツ車はイメージとしても乗ってても、やはり設計速度が高いんですよね。すぐ横転しそうな、縦横比がおかしい日本の軽自動車と比べてはるかに安全かつ高性能であるとは言える。でも、乗り心地はくてギアボックスはギクシャクして、燃費は悪いし、車体でかくて乗りづらいし、車格が同じと思いきや、実用性がかなり削られていますね。乗ってみるまでは、この手のドイツ車に国産車は、 明確に劣っていると思ってたんだけどそうでもねえなむしろ街乗りをしている限りなんかストレスの方が大きい気がするんだコンパクトじゃないサイズ感と扱いづらいナビシステムと設計速度の異常な高さから来る乗り心地の悪さが主な原因だなこういうこと言うとどうせ長文コメントが来るんだよな車格が違うだろってそんなもんわかってるわ周囲への視認性はコンパクトカーと呼べるレベルに収まっています大通りでも安全です さて実はですね、時間ないんですよ。借りてこというサービス、初回はおいおい急ブレーキだなおい、そんな人間を不意打ちするような運転してて、追突されてもお前のせいだぞ。一番の不意打ちは、運転手さんここ左です、と直前で言ってくる客。駐停車禁止場所でタクシー止めて乗りそう。さてなんだっけ、すぐ圏外になる楽天モバイルのせいなのか。 駐車場所が地下2階だったからか、すぐ県外になる楽天モバイルのせいだったからか、手続きで手間取って、ETC を探してもなくて、15分くらいロスったんですね。地下駐車場の入り口が1カ所しかなくて。 そのエレベーターが5回くらい、地下4階と地下2階を行き来したせいで来なくて、延長しないとどうにもならなくなっちゃったんですね。名古屋市内はすぐ来られるし、もうお試しでいいやと、レンタル代をケチる。自宅登録すらされてないカーシェア車両もある中で、一番を押すだけで自宅に帰れるのは、実にありがたいな。それにしても、乗ってる時間の8割以上が信号待ちと直線という、実に残念な市場となってしまいましたね。せっかくの BMW なんだし、現金でもいいから都心環状乗ればよ かったなバカなことしたぜ一度くらいはしっかりアウト側のサスペンションを沈めて旋回時のフィーリングを確かめたかったなぁおナビの中にあと何キロで左折があるのか表示してくれて親切ですねうーんワインディングに持ち込めば駆け抜ける喜びはあるのだろうか BMW はレンタカーもカーシェアも豊富だしまた借りましょうかねここで左折だと思いきや目の前で客を乗せるために止まるタクシーそして対向車に不穏な動きは 直進車優先だろ入ってくんな名古屋人。左折車が来てるのに自分も入ろうとする人間。運転センスないから見かけ次第免許没収しろ。あの野郎、わざとぶつけに行ったのに引きませんでしたね。これが戦闘機同士だったら、異常接近としてニュースになってたぞ。これが名古屋の距離感、ウインカーを出すだけ珍しい。名前からして終わりていき、こういうやつって異常にダラダラ走るよね。 何がしたいんだよ。都心部を走ってるとよくある。路中をかわすためにスパッと入る場面でも、車体のでかさが足を引っ張る。実はもう一件ひどいインシデントがあったのですが、あんまり映しちゃうと、警察が無能って思われちゃって、私たちの民度意識が下がっちゃうからね。世の中がこのレベルだし、これくらいのマナー違反一家。 そういうのを誘発しちゃうからね。ナビが変なルートを案内するなぁと思ったら、一方通行だったでござる。なんというか欧州車って、コンパクトカーの定義が日本と違いますね。設計速度プラス100キロ分くらい、上の方にずれてるよな。かたくなに c v t を拒むように、ギクシャクな多段式 AT を積む理由は何なんだシフトチェンジを楽しもうというのか これだったら多少やかましくても、スムーズに走っていくトヨタハイブリッドの方がマシだぞ。それにしても都心部は、人が多いよな。これでも惹かれて死んでる方なんですかね。人混みだろうが50キロとか出す名古屋人に。東京のタクシーの方が、そこら辺の人権意識は低い感じだけどな。やっぱり人の方が避けないと、事故が防げない。車離れが叫ばれる今の世の中で、 不幸にも都心部に住まわれてる方が、どれだけいるのかは知りませんが、直線の交差で構成されるようなエリアじゃ、この BMW は乗りづらいですね。移動手段として日本のコンパクトカーに負けている、人工過密地域での移動手段として、見栄以外の価値を、ドイツ陣営が作るのは無理があるだな。 そう思った市場でしたね逆にドイツ車の高性能なイメージを日本車で打破しに行くのも簡単なことではないけどな最後に2つだけこの BMW のボトルネックを言うならばギアチェンジのリクシャクと車体サイズですギアチェンジのたびに前後に揺さぶられるのが不快なんですよ 国産 CVT と比べると、ひどい。特にハイブリッド車ならエンジンオフしてるような場面で、シフトダウンのクラッチつなぎで、前後に揺れるのがね。次が車体サイズで、横幅は1800ミリと小さくなく、狭いところの曲がりで窮屈さを感じてしまう。あんなボディ形状だけど、これをコンパクトカーとして運用するのは、無理があると思います。街乗りというより、郊外の山間部で生きる一台だな。今のところ微妙な評価しかできませんでしたので、視聴者さんのコメント次第で、また借り トヨタ市の方までで行ってももいいかもですねあとはまあエントリーモデル感だよな同格に比べてぼったくってるレベルで高いくせにいいのが欲しければもっと金出せって感じこういうのがたくさん売れてるのか人間の心って意地悪なんだな普通に高級車として作ってあるのになんでこんなことを思うのかそしてですねここも絶望的に窮屈で正直ぶつけるんじゃないかと思ったよ適材適所 新透明を160キロでクルーズするような車は、基本的に日本の市街地では乗りづらいわけだ。逆に考えるんだ。日本が窮屈すぎると、最後に車庫入れですが、これは前後長の短さもあって、やりやすかったですね。うのみにしたら痛い目を見そうなガイドライン。そしてこのパーキングソナー、b b をくて不安にさせてくるばかりなので、正直邪魔ですね。そして何よりもうっとしいのが、 ドアを開けると自動でパーキングに入ってしまうこと。リアタイヤと輪止めとの距離を直接見ながら下がることができない。からの、ただの輪止めを障害物と勘違いして、パーキングソナーが誤作動。ビビって止まっちゃったじゃねえか。バックビューモニターくらいは必須がいいけど、こういうのに頼るのはよろしくないですね。結局、隣のミニの反射を見ながら下がりました。都心環状、乗ればよかったですね。レボーグの時と同じく、反省を味わいながら動画は終わりです。